演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらはいこちら四季工房という場所からお菓子をいっぱいにいだきましたんでこれを食べたいと思いますで四季工房なんか中にこういう紙が入ってます四季工房第三亀岡作業所でという場所で作られているそうですねで、 その解説もこんな風に書かれているんです神尾が通信として書かれているんですけどこれ茶色の紙に書くとどうなんだろうすごく見にくいんですけど目を凝らさないと、ね、見られないっていうのはちょっとこういう察しとしてはマイナスではないのでしょうかま、ラメルは美味しいん、ま、いちこれがもう分けてるのでまずは処理しい気がするオイルありますねここになんか上の方はなんかお野菜を使ったチップスにねあられ で下の方にこういうスープやたぶん多分パウンドケーキ で,、ねえー、ではまずお野菜が大事ですからこちらのトマトチップスから食べていきたいと思いますうんまあ一度に全部食べる食べる必要はないので食べられるだけ食べていきますねでは トマトの香りがするわけではないですね。こんな感じになってます。では、いただきます。結構、お野菜の株味がするな。これは好みが分かれそうだけど、体には良さそうですね。四つとも、結構、野菜の味が口の中に入、かにないかんのしがりません。で、サクサクとした 食, 食感とともに、先に進め、食べ進めていこうだと来ましたが。野菜の味がかなり強いので。 好みが分かれんですねやはりそれぞれに野菜が好きな方にはお勧めできますが苦手な方はちょっと避けた方がいいと思います特にごぼうとえんどう豆はかなり強烈にしてますトマトとたまねぎはそれよりもやや控えめかなというただその中で個人的にはこのトマトが一番好きでしたのでこれを代表としてこちらの点数とさせていただきますははい続きましては こちらにないろいろクッキーがあるんですこのクッキーだけ食べていきたいと思いますそれ で, ではこの白クッキーからいただきますね極厚、まあ、って書いてあると本当に結構極厚カントリーマークラスの大きさですがではいただきます ザクザクもホロホロも堪能できるね特にホロホロの方は味がスクワッと広がってくるこういうの食べたことないこちらの極厚クッキーは本当に分厚くて食べ応えのあるクッキーが2枚入って2枚でも十分満足できました白い方は多分んなんとかなり黒い方はそらくチョコレートとプ0何か入っていて食感の変化も楽しむことができて美味しかった で、こちらのボールクッキー2種類はどちらも噛んだ瞬間にホロホロと崩れて口の中でそれぞれのいちご味抹茶味がひわっと広がっていってしっかり風味を感じることができておっしゃこの中ではこのいちごが一番のホロホロと崩れてくるあとにくる甘酸っぱさが本当に良かったですというわけでこちらもペーストさせていただきますあとは、まあ、種類としてはこの3種類あられにしとレモンの気持ちという感じ では、うん、この甘辛あられからいただいていきたいと思いまーすうんそんなの決められないってぐらい美味しかったからなどうしようやっぱり決められないこれは<笑>まず最初のこちらの。 餅焼きあられ甘辛は程よい醤油の効いたシンプルな味わいでとっても美味しかったです甘いものがついてないちょっとそこまで塩気が欲しいなと思っていたのでぴったりでしたまあこれはね自分の今の状況なんですけどね あ, あ甘ったるくない米菓子が好きな方にはぜひおすすめですねでその同種であるその昆布こちらは以前飲んだ昆布茶を思い出させるほんのりとした海藻の塩気が効いていてお醤油とは違った塩気の美味しさがありました 個人的にはこちらの方がいいです、ね、なのでこちらのペーストとしてこちらのペーストとさせていただきます昆布昆布じゃ思い出せるけど昆布がしっかり入れたのが良かったです何度も言う必要ないかそして最後に締めくったこちらレモンの気持ちハート型のパウンドケーキにレモングレーズがかかっていてレモンのさっぱりとした酸味が感じられておしゃれたんですがちょっと上に突きれている部分にグレーズがかかっているので若干食べづらさがあったのが残念でしたね 上に突き出るのではなくちょうど一番上の方をまんべんなくグレーズするようにした方がよりレモンの風味を感じられてよかったかもしれませんなのでその点も含めるとこちらの定数スとさせていただきます神岡製作所のお菓子めっちゃとても美味しかったですこういうのも食べていって自分も社会と貢献していきたいですまあ今やってないってわけではないんですけどねそれでは